少しでも振りを覚えて帰ってもらえると嬉しいでございます。 Yeah.、No. you、yeah. はののいはいはいははいはいはいはいはははははいはいはははははいはいははいはいはいはいはいはいはいはいはいはい は い, はい、はい、両手を上げてドラマを、はいはい、大きな声でおーおーおおお水の波から逃して先ほ ど, カバーにどやがまりそりゃそりゃそりゃ あのがいこれから後半戦続きますのでぜひ楽しみに はい、おめでとう。皆さん。楽しいものは最後に持ってくるっていう。